命令に従い、出撃すべて倒せばよいのだな はともしません。私がここにいます。治療の準備だ。待機中。医師を検査にするは規律。 私の炎は熱いよ。行くぞ、こちらチェン、武器を載せ。この経験だけに頼るものじゃないんです。怪獣だ。どうすりゃいいんだ。防御じゃ何も解決できないけど、お前を料理するには十分だぜ。ご主人。 行くぞこちらチェンナめるなよ何でしょうかおれは経験だけに頼るものじゃないんですこの程度で止まると思うの始めるぜ何やってんだドクターは私が この程度で止まると思うな。私が。あっ。す。ぎょうかしろいつでも行ける。なめるなよ。なんでしょうか。戦いは経験だけに頼るものじゃないんです。 どうすりゃ い, いん暴力じゃ何も解決できないけどお前を料理するには十分だぜここを守るのかうんたやす魂を共鳴せよいつでもいけるやめるなよいつでもいけるお前たちはガビルには及ばない この程度で止まると思うの、ね、ドクターは始めるぜ今助けてやる諦めるなせん どうすりゃいい、俺が見えないだろう。こちらちゃん。武器を下ろせ。ようこしろんごめん怯えて。武器をその殻から解き放つ。 この程度で止まると思うの私に生かすどんな獲物相手でも全力だドクターは私 し, しっかりして始める諦めしっかり警戒態勢を維持します いつでも行けるチェここだここいざをもっとやれ進め私が…はこちらチェンただハイジンキスのみはいいつでも行ける私の力も弱くはない なんでしょうかここは通しません 命令があればここは倒しませんここだここ俺が見えないだろう滅亡はいずれこどんな獲物相手でも全力でいくミッション a c c o m 大収穫だな